今しゃべってもらっていいですか、そしたら、じゃ、あ、服部先生、ちょっとしゃべってもらってもよろしいですか。はい、えっ、ー、と、兵庫県の各川市というところで、生誕やってます、服部と言います。えっ、ー、と、今月の熟時間の売り上げが百三十万二千五百円。ああ、頑張ってます。素晴らしい。頑張りましたね、服部先生、素晴らしいですね。もうでも、三ヶ月連続とか。ね、えー、ずっとですた ね, ね。はい、三ヶ月連続で百万は乗りました。 はい素晴らしいです。はい、ですうどうですか新規はどうやって集めましたか。新規はまあホームページと折り込みでだいたい半々ぐらいです。うんいいですねホームページありがとうございます、えー。リピートは今月はどうでしたか。リピートは二回目リピートが百パ、えーで六回目が六十一パーです。うん素晴らしいありがとうございます。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 やばいなとかっていう刺激をたくさんもらってるのが自分の中のモチベーションをこうなんかつないでくれてる本当にすごいええ影響を与えていただいてるんであのこれからも一緒に頑張っていけたらなと思いま す, いますはいおめでとうございますありがとうございますはいすばらしいはいでは次は高橋先生って挙げてくださいあいらっしゃいました ね, ししたねそしたらえっと 売り上げを教えてください。はい、ええー、じくじく間で、ええー、百五十二万円です。おお、素晴らしいですね。新規はどうでしたか。どうやって集められましたか。新規はポスティングと新聞折り込みで集めました。うん、いいですね。ありがとうございます。素晴らしい。リピートはどうでしたか。たかリピートは二回目が、まあ70、七十パーセントぐらいで。うん6 二回目が、まあ40、四十パーセントぐらいです、今、うん。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。では、なぜ自分がうまくいったと思いますか。そうですね。今回は既存の方々にの、その継続回数券っていうので、まあ、ある程度売り上げ助けられたんですけど。ちょっと自分自身も、なんで既存の方が、そのまた買ってくれたかっていうのは、全然リサーチもできてないまま、させてもらってるんで。今後また。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 ホームページだったりチラシだったりとか、まあ、1枚のチラシをポストに入れることですからそこをまず忘れずに力強くですねこの塾の間を走りきるとそこに絶対にこの6ヶ月が終わった時に、まあ、自分の中で絶対嘘はついてない私は俺はやったんだこの状態だけみんな作ろう結果はもう1回言います1年ぐらいずっとやっとったら勝って出るから全員ほぼそう